令和2年7月31日、阿蘇市黒川の道の駅阿蘇に新たな機能を備えた施設が完成しました。この施設は国土交通省九州地方整備局が防災機能の強化と子育て支援の充実のため、道の駅阿蘇の駐車スペースに建設した平屋の建物で8月1日の午前9時から利用が始められました。 広さはおよそ288平方メートル、事業費はおよそ2億円です。入り口にはモニターが設置され、道路や雨量に関する情報や、阿蘇市の観光情報などが利用者に提供されます。多目的トイレには外国人対応用の音声案内機能があり、 英語や中国語など5カ国語でトイレの利用法が案内される仕組みになっていますまた冷暖房完備の授乳室も備えられ子ども用のトイレも設置されました今回の事業により駐車台数も110台から157台と増え慢性的な駐車場不足も解消されるとのことです